総額で今まででいうと120万ぐらいえそのフィリピン留学で人生がまあ大きく変わったみたいなじゃあブロードです今日はですね一人で留学エージェントをされている山広さんにお越しいただきましたよろしくお願いします山広さん普段どんな仕事をされてるんですか、はい、えっ、ー、と私はフィリピン留学のエージェントを一人で運営しておりますすごい1人でされてるんですね 想像つかない人も多いと思うんですけど、はいはいはい、留学のエージェントって、要は生徒さんをフィリピンの学校に呼んで、はいはい、そこから収入になるという感じ、はいはいはい、そうですね、えーと、日本でフィリピン留学をしたい人を探して、語<笑>学学校の代わりにそういう人を探して、でそれを、まあっせんするお手伝いをしております。なるほどです、ねはい どんな方法でんした ?SNS 使ったりだとか、はい、ホームページで募集したりもしくは友達伝えでとか、うん、あどんな割合でやられてるすかそうですね私の場合はほとんどツイッターおお、はいはい。山広さんといえばおご<笑>、はい、りますっ<笑>そうですそうですセブ島おごりますけども有名でっておごってツイッターでフィリピン留学の魅力であったりとか、うん、なんか留学を成功させるためのコッツみたい な, <笑>なんかちょっと有益な情報をツイッターで。 えー、つぶやいて、うん、で、そこからツイッターの DM とかで予約の相談を受けるっていうようなななるほど話になってます今6 6六0六0 0 0そうですね。もう66006600になりましたちょうどすごいですよねもう<笑>ツイッターやられて結構長いですか、ね Twitter は去年の1月にスタート。あじゃあもうほぼほぼ一年ぐらいでそうで す,、ね、うですはい。え一年で6000人ですよ。一年で6000人 す, すごいですかね。<笑>すげーですね僕なんか思ってた一年で5000人ぐらいしか増えなかったので。ほお。も, もともと1500ぐらいあったんです、ね。はいはいはいはい。でもそれゼロからはもう絶対でき。ない<笑>頑張りました最初は。何が何が要因ですかやっぱり。 はい怒るそうです、ね、怒る企画ですそうなんですよ初めてそれこそ初めて留学をったのが1年前、うんうんうん、あそう皆さんにお伝えしたいんですけど「はい、留学をおります」っていうツイートをされてて、はい、でどんな内容かっていうと、はいはい、ツイッターでリツイートと、はい、そうですフォローしてくださった方に、はい、留学を何名様ね留学をねその時によって違う最大で1週間の留学を4名とか、はいはい、おおすごいおったりしました、はい 総額で言うと、総額で今までで言うと、百二十万ぐらい。えすごい。<笑>使ってるかもしんない。百二十万円分ぐらいを<笑>、はい、もうツイッターでおごって。そうです。なんで人数がまあ十二、十二人。はいはいはい。すごいですねす。なるほどなるほど。でそれをやって企画としてプレゼント企画のような形でやっておごります。うん、そうです。 ツイッター伸びてそうですプラス留学の人としてのブランディングもできて、はい、どんどんどんどん留学斡旋ができるっていう感じ、うん、そうですなしゃるとりですはいすごいなそれ1年6 6 0 0 <笑>年来年行ったらもうもっとですねもう2万とかそうですね1万とか2万とか行けたらいいですね<笑>留学エージェント、はい はい、留学斡旋会社って、うん、いまいちどれぐらいの収入になるかとか、うん、どれぐらいの金額が動くのかって多分見てくださってる方も結構気になると思うのです、ね、う言える範囲でいいんですけど、はいはいはいはい、どれぐらいの金額動いて一人当たりとか、はいはいはい、言える範囲で教えてください<笑><笑>どれぐらいなんて言ったらいいですかね一人当たりか言 っ, ちゃ言っちゃっていいですかね い限定してもられた<笑>もしくは、ね、これぐらい特 別, 特別に あ, ありがとうございま す, いいすもうあの今は月によって変動はあるんですけどああまあ今だと大体月に100万円前後ぐらい収益として上がっているかなっていうところですね、はいはいはい、あ収益なんですね。収益です。そ、はい。すごいあそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう売上そうそ <笑>すごいそんなとこまで言ってないです<笑>留学エージェントとして、はいはい、もう月に数十名そうです、ね、数十名をお送り、はい、お送りしてお送りし て, いしてですね、はい、問い合わせもまあ月に60件ぐらいもらいながら、はいはい、すごいですねもうツイッターがほとんどです、はい、ツイッターが8割ぐらいですねへえーはい、すごいだってもうツイッターで留学しようと思っても山広さんがすぐヒットするから、ね、ああホですかもう留学といえば山広さんで っていうぐらいですよね。ありがたいです。本当に。も, もし山平さん知らない方だとか、はい、留学興味がある方はもう概要欄に山平さんのツイッターを貼っておくんで、よかったら見てみてください。はいよろしくお願いします。もうね、ぜひぜひ、またおごる企画も。あ、もう、また反響があればあ。はいはい。あり、えっ、ー、と、おごるので、ぜひチェックしてみてください。またね、はい、僕もおごられたいので、チェックして<笑>リツイートして、はい、もうフォローしてるんで。<笑>見ないといけないそうですね。ぜひ見てほしいです。<笑> ちなみになんでこの留学斡旋の仕事を選んだんですか、はい、そうですねまあもともと私自身、えーとまあ、美容師をやってそのあとに辞めてアパレルをして、はい、で某まあ有名なところですよねあ 某, 某有名な<笑>アパレルでしてたんですけどなんかまあもともと美容師がいたかったんですけど体を壊してしまって、はいはいはいね、腰をやってしまってなんかまあちょっと 軽く挫折というか、はいはい、まあなんとなく仕事をしてた時になんかちょっと自分探しとして初めてフィリピン留学に行ったんですけどあそうなの で,、ねはいでまあ、そのフィリピン留学で人生がまあ大きく変わったみたいな経験をもっとみんなの人に広めたいなとなるほどなるほどはっていうところからフィリピン留学エージェント今運営しますああそうだったんですかちなみにどれぐらいの期間その時留学してたんですか トータルで、えー、と半年ですね、留学期間は。長いですね、はい、そのインターンとかもされたりあインターンしました、学校スタッフのインターンをしたりとか、あそれも含めて、そ, うですそれも含めると、留学だけの期間は半年ぐらいで、はい、全部含めると、滞在でいうと、仕事含めると約2年ほど。 そうなんですね、はい、めちゃくちゃ長いですねそうなんですあじゃあもうプロじゃないですかプロです大体<笑>のことはもう、えー、知識としてはあるかなと思いますでしかもインターンもかき持ちされてたんですねそうですかき持ちしてました人材系の、はいはいえー、インターンと学校スタッフのインターンなんですごいですね、はい、でもう留学もできるし、はい、なおかつインターンの裏側も知ってるしそう、はい、ですねしかもいろんなところもやってるんではいはいはいセブ島の界隈では、ね、で隈ではい、ね、<笑><隈で>はい<笑>は<笑>ほとんど知らないことないいやありがたいです本当に だんだんとプラスその後にセブ以外にもどこか行かれたりしてたんです、ねはいはい、セブ以外だとオーストラリアですねオーストラリアにワーキングホリデーに行ったり結構人気ですよねワーキングホリー多いですそれこそセブからワーホリーに行く人がとても多いので、うんうんはい、どれぐらいの期間やられたまあワーホリーは7か月ぐらいですね、はい、結構ですね2年終わった後に7か月、うん、あそうですそうですはいで その時はもう貯金のためにとかと、はい、そ, うそうですねはいもうお金を貯めるためだけにでまあもうオーストラリアでは必死に働いて掛けもち3つぐらいやりながらすごい、ま、たかきもち見<笑>ちが好きなのかもしれないです<笑>どんな仕事されてるのえー、とねローカルレストランと、はい、あとはえっ、ー、とまあ日本食レストランと、はい、あとはあ屋台 はいはいはいはい、週末とかでオーストラリア、なんかすごいマーケットがたくさんあるんですけど、あ そ, うなんですそこの屋台でカレーを売ってました、すごいはい、ローカルのお店はどんなお店だったんですかローカルのお店はなんかもう、いわゆるシドニーのオペラハウス、も、はいね、う, う近くにあるあのイタリアンレストランで働いてました、えー、すごいですね、そうなんですよ、<笑>たまたま働けて、そうなんですか、なかなか働けないって言われます、ね、ーそうなんですローカルジョブって言われる、はいはい、日本人が、まあ、ほとんどいないようなレストランをなかなか働けないっていうんですけど。 えどういうなんか裏技とか CV 履歴書を持って僕のイメージですけど、はい、直接行くっていうふうに聞いてましたんですけど は, い は, いはいはい、まさにいや僕の場合超運が良くて、えーはい、あのルームメイト、はい、コロンビア人のルームメートだったんですけど<笑>たまたま紹介してくれて面接なしで入れたんですよ ね,、まあ、すねえー、すごいそんなことあるんですそうで す, <笑> そ, うですやっぱそういうぐらいやっぱ難しいというかまれというかかなりなかなかそうです ね, ですねほとんどの方はまう、あ、た7割8割ぐらいの方は日本食レストランで働いて、はいはいはい 1年終わっっっちゃたてそうですねあるあるですねあるある<笑>、はい、で、まあ、ジャパレスもちゃんとやってロうですねロカロンもやってその3個掛け持ちした上で、はいはいはい、どれぐらい貯金されたんですか貯金はそれも120万ぐらい7か月でたまりましたね<笑><笑>すごい7ヶ月で120万なんですよ<笑>そうですもすごいですよねほんとんどん働いてましたね<笑>で、はい、さっき聞いたんですけど、はいはいはい、その後 オーストラリアなどまたセブにセブに行って<笑>好きですねセブが好きですに行って7ヶ月行った後にまた戻られい<笑>また戻ってはいまあその時は何でしたかその時はまあ仕事ですねちょっと人脈みたいなのその頃からもうなんかセブと日本をつなげる仕事がしたいなっていああなるほどなるほど考えてなんでそれを何かなっていうのを探しに行くついでに、うん、まあそれもまあセブで ちょっと働いた学校スタッフとして働いたりしましたその頃からもうねセブンにセブンと日本をつなぐ と, とそうですはいなるほどすねすごいなそうなん で, すよ、ね、で最近はもう留学エージェントとしてそうですよりもう留学エージェント一本でやってますすごいっすね、はい、ちなみになんですけど、はいはいはいはい、留学エージェントでの失敗談とかこれはちょっとまだ誰にも言ってないけど、はいはいはい、実はこんな苦労がありましたよとか、はいはいはいはい そうですね、苦労ですか、おごれます企画やったけど、<笑>実は滑っちゃったとか、あ, あでも、おごれます企画やって、裏、は、話、い、かは分かんないですけど、はい、当選発表の時に、はい、まに、あ、直接 DM をするんですね、はい、当選の人に、はいはい、じゃあ、今までで、ね、多分五5人ぐらい断られました、そん分かんない、<笑><笑>当たると思ってなかったですみたいな、そうなんです、はい、あれ当たると思ってなかったけど、リツイートして、そうなんですよ。 で応援してただけだったんです。ああ応援の気持ちだったんですね。すはい。ね、ああ<笑>あわかりましたみたいな。ごない す, ね、<笑>すごいじゃあ、えー、結構当たる確率高そうですよ、ね。そうですね結構当たると思います。<笑>はいなんでまあなかなかその時はちょっとあれでしたね。<笑>あれ俺なんか悪いことしてなかっ た, みたな。<笑><笑>はい。も僕当たってないんで。いや。 せっっっかく て, てしかったんですよね僕<笑>のチャンネルでは、はい、あの結構フリーランスの仕事と か,、うん、かミニマルのコスパ生活だとかに、うん、興味ある方が結構いらっしゃって、はいはい、でその人たちに向けて、はい、あの今あのやめろさんみたいに留学エージェントをするなら、うん、どんなことから始めたらいいのかとか、はいうん、もしアドバイスという か, なんかいいアイデアがあればぜひ教えてほしいんですけども、うん、そうですねえっ、ー、とーま あ, あ お勧めしますか、留学エージェント一人で。で留学エージェント一人では。まあ、全然お勧すすめできるかなと思います。はい、なんでですか。それは、まあ、僕自身も最初一人でやったんですよね。はい。留学エージェント、もう無理だよとか、周りにも言われながらも、うん。そうなんですね。もう遅いよみたいな。ああ、結構いますもんね。大手の留学エージェントいっぱいありますかはいはいはい。個人の方でもちらほら。 結構多 い, ですね、いらっしゃって、うん、でも Twitter だとかインスタで結構有名な方ってあんまりいないです、ね、そうですねはいでも僕が今こうやってやってこれてるのもホント SNS を使ってああはいはい、はい、お客様を見つけてるから成り立ってるんですよねやっぱりあんまりいらっしゃらないですよね SNS でいないですほとんどいないです、ねうん、はいやっぱり多いのはブログやウェブを使ってとかい、はい、もう従来のまあザ エージェントというかそうですね広告代理店っていう感じの、うんえー、ところが多かった多いんですけど SNS を本気で使って集客してる人っていないんですよね、はい、いないですねあんまり聞いたことないですそうですはいなるほどなるほどじゃあもうもしやられるとすれば、うん、SNS をより強化してツイッターだとか YouTubeYouTube、はい、YouTube もいらっしゃらないですね、うん、YouTube もいないです全然まだいないです そういったところを注力かけてやってみると意外にできる可能性もあると、はい、ありますなるほどなるほどそれはもう、はい、僕の成功体験からあるので、はい、そこら辺はまあ大丈夫かなと思います。<笑>ありがとうございます、はい、あともう一つ聞きたいんですけど、はいこの えー、YouTube 見てくださってる方月1万円稼ぐような副業だとか、はいはいはい、フリーランスの仕事に興味ある方が結構いらっしゃって、うん、もし、はい、別のアイデアがあれば、うん、別のアイデア留学エージェント以外でもいいですし、はいはいはい、留学エージェントするとか、はいはい、よりやるにあたって何かおすすめがあれば、はいはい、ああそうですねまあ留学エージェントでもいいですかいいです<笑>せっかくなんではい、はい、留学エージェントだと まあちょっとあのー、私がやっている事業にはなるんですけど、まあ、フリーランス留学カウンセラ ー, ー は, い は, い, はい、はーっていうのをやっておりまして、まあ、何かっていうと例えば、まあ、フィリピン留学とか留学を経験してちょっともっといろんな人に広めたいなと思っている人。 あ 僕, もはい、あ僕もですねあーそうですアブさんもそうです、はい、そういった記事を見てくださっている方が連絡をしてもらったり、うん、はいはいそうですどこがいいんですかって結構聞かれることがあるんですようんそうですねそれは今までだとなんかちょっとボランティアで終わってしまうみたいなはい、はい、素材に乗って終わりっていうことが多かったんですけども、うんまあ、それをもうちょっとまあお互いなんかウィンウィンな形ではいできたらなっていうところでえっ、ー、とまあフリーランス留学カウンセラー カウンセラーととしして、ね、して活躍してもらうとで、まあ、今そういうグループを作ってるんですけどもそういうなんかチームを作って個人の時代って言われてるんで、うん、個人がまあ集客してでどうやってまあお客さんを集めるかっていうところはもう僕自身 の, その SNS の今までの経験があるのでそれをもとに全て教えさせていただきました。お 留学経験者として留学を紹介するカウンセラーになれると、はいはい、そうです誰でもカウンセラーになれるっていうところあなるほどそういうチームを今山宏さんが作ってて作ってますはいあよかったらぜひというところですねぜひ、はい、ですお願いします<笑>もし月1万円フリーランスとして稼ぐような、うん、副業として稼ぐようなアイディアが欲しい方は、うんえー、プラスあの英語留学だとか、うん、興味ある方、はい、興味を持たれている方紹介できそうな人はぜひぜひ そうです山ろ、えー、さんのぜひもうツイッター月1万だったらまあすぐいくかなと思います あ, あもうもっと行きましたね、うん、月5万全然万ぐらい消化する、ね、全然5万10万は全然今あのメンバーの一人の方は月まあ30万40万ぐらいそうなんです稼いでらっしゃいます す,、ね、すごいそれとももういう人もインスタグラムを使って集客してる人なんですけど、はいはい、あそうなんですか、ね、はい、えー、結構夢が、はい<笑>いいね、あるかもしれないですね、うんは というわけで前半はこういった形で、はい、仕事についてお話ししてもらいました、いかがだったでしょうか、はい、いいなと思ってくださった方は、いいねボタンを押していただいて、また後半もあるんで、かった、はい、後半も見てください、あとは概要欄に山平さんの次の YouTube も、はい、解説している可能性があるということで、はい、ぜひ概要欄から飛んでみてください。お願いしますというわけで、後半も見てくださいはい。